日本という国は存在感があるということですね。どうも、政治いろいろの学部です。退任間近の日韓両国首脳、共に国連総会に出席しますが、その対応は天と地ほど違うと言ってもいいのではないでしょうか。NHK のニュース記事を引用します。 菅総理大臣は今週アメリカを訪れ、クワッドと呼ばれるアメリカ、オーストラリア、インドとの4カ国の首脳会合に出席します。会合では新型コロナウイルス対策や気候変動問題で連携を確認し、共同文書を取りまとめる見通しです。菅総理大臣は23日から4日間の日程で、 アメリカの首都ワシントンを訪れ、24日に対面では初となるクワッドと呼ばれる、アメリカ、オーストラリア、インドとの4カ国の首脳会合に出席する予定です。会合では新型コロナウイルスのワクチンや重要振興技術、それに気候変動問題についてクワッドの枠組みで先に作業部会を設置したことを踏まえ、 それぞれの分野の連携のあり方を確認し、成果を盛り込んだ共同文書を取りまとめる見通しです。また、アメリカとオーストラリアがイギリスと共に設けた新たな安全保障の枠組み、オーカスの設立の経緯や、今後の方針について情報を共有するほか、イスラム主義勢力タリバンが再び権力を握ったアフガニスタンをめぐって対応を協議するものと見られます。 とのことです。ご存知のように、すでに菅首相は退任と次期総裁選不出馬を宣言しており、残された任期はわずか数日といったところです。新型コロナという難しい勝ち取りを迫られる中での総理総裁であり、いろいろありはしましたが、ひとまずお疲れ様でしたといったところでしょうか。そういえば、立憲民主党の枝野幸男 代, 代表が 菅総理の退任に関して何やらコメントを出していたみたいですね。共同通信の記事を引用して見てみることにしましょう。枝野幸男代表は政府の新型コロナウイルス対策の遅れなどを厳しく批判した結果、菅政権を自律上退陣に追い込むことができた。大きな成果だと強調した。ただ、党政の伸び悩みに加え、共闘する共産党との 選挙区調整は進んでおらず、課題になっている。枝野氏は、次期衆院選で政権の選択肢になるという合流の目標は一年で到達できた。ここからが戦いだ。と、東京都内の視察先で記者団に述べ、決闘一年を踏まえ、秋の政治決戦に向けた準備を加速させる考えを示した。とのことで、これ本気で言っているとしたら、 枝野氏も相当物事が見えない人物と言わざるを得ません。まず、菅総理は、任期満了に伴う退任です。退陣に追い込まれたわけではありません。余心は退陣だとしても、立憲民主党が菅総理を退陣に追い込んだなどという事実は全くもってありません。新型コロナに対して、立憲民主党が何か有効な施策を打ったのでしょうか何もしていません。 何もしていないどころか、足を引っ張るだけなのにこの字が自賛何やらどこかの国の大統領を彷彿させますね。日本の不幸の一つは、いつまで経っても成長しないダメ野党しか存在しないことです。立憲民主党の政党支持率は 3% ほどと言われています。このような放末政党の野党しか存在しないというのは、議会政治を行う国にとって、 不幸以外の何物でもありません江戸の氏にはもっと現実を見て欲しいものですがまあ無理でしょうね9月30日の任期満了で退任する菅総理ですが退任まで残り数日といったところでクワット首脳会談に参加することが決定した模様です同じく国連総会に参加しているムンジェイン大統領の任期は2022年 5月月ですすから既に残り8ヶ月程度となっていますこのムン大統領、国連総会に参加の意思を表明した途端、アメリカに来なくていいと言われ、じゃあ BTS を連れて行きますというトンチン感消え回りない突飛な行動に出、アメリカとの首脳会談を熱望するもあっさりと断られたことは、先日の動画でお伝えした通りです。そのムン大統領より、 はるかに残り人気が短い菅総理はクワット首脳会談に呼ばれているわけです。これは鳥りも直さず、今現在の日本と韓国の立ち位置を余律に表している事項と言っていいでしょう。残り数日で退任するとはいえ、日本の総理大臣と会談を持つということがクワット参加国にとってどれほど意味があることかということを示しています。と同時に、 韓国の大統領と会うことには何の意味も見出せないというのがアメリカの意思であると言っても良いと思います。菅総理にはちょっと申し訳ない言い方になってしまうかもしれませんが、菅総理という人物に価値があるというよりは、それだけ日本という国には存在感があるというべきでしょうか。グワット構想はもともと2016年に安倍前首相が自由で開かれた インド太平洋構想という名称で提唱した、いわば日本が言い出しっぺの外交方針です。今やその構想は、日、米、合、印という、もともと参加している4カ国以外にも広がりを見せ、対中国一大包囲網と言っても過言ではないほどになってきています。記事中に登場するオーカスもその対中国一大包囲網の枠組みの一つと言ってよく、記事内では、 安全保障の枠組みという言葉を使っていますが、これは完全なる軍事同盟と言っていいものです。オーカスは2021年9月15日に発足が発表されたアメリカ、イギリス、オーストラリアによる参加国軍事同盟です。その狙いはオーストラリアによる原子力潜水艦配備をアメリカ、イギリスが支援し、それによって太平洋地域における 西側諸国のプレゼンスを高めることにあるとされています。このオーストラリアによる源泉配備をアメリカ・イギリスが支援する過程において、実はちょっとした試びが西側諸国に生まれてしまっています。オーストラリアはもともとフランスと源泉を共同開発する計画を進めており、オーストラリアがフランスに支払う金額は日本円で約4兆円とも言われていました。 オーーススストララリアはオーカス発足に伴いフランスとのの契約を破棄してしてまったのです当然フランスはこれに猛反発 EU 諸国もフランスの支援を表明しますオーカスはオーストラリアの軍事力を高めて中国の脅威に対抗するという一点に目的を絞った結果フランスや EU 諸国と圧力を生んでしまう結果となったのですアメリカイギリスが オーストラリアとフランスの間の契約を知らないはずはありません。ご存知のように、イギリスはすでに2020年1月31日 EU を離脱しています。EU はフランスの影響力もさることながら、名手と言われているドイツの影響力がかなり高い組織です。そしてそのドイツはメルケル首相の意向で対中国を決めてはいるものの、 いまいち腰が定まっていない状態と言っていいでしょう。おそらくですが、アメリカ、イギリスは仮に EU と敵対することになっても決定的な離別とはならないだろう。それよりも、完全の中国の脅威に対抗するためには、より中国に近いオーストラリアに原戦を配備して、軍事力を高める方が得策であると判断したのではないでしょうか。そして非常に可能性は低いものの、 万が一の EU との決別に備え、日本をしっかりと自陣営に取り込んでおくために、グワッと首脳会談開催を決意、菅総理を招いたのではないでしょうか。ある意味では、今回のオー加速法足とグワッと首脳会談により、アメリカ・イギリスはより先鋭的に中国との対決姿勢を明確にしたと言っておく。そのためには、たとえ EU であろうと日和見は許さないということを、 行動をもってて示しししたのでではないいょうかオーカスとクワッドに参加している日本、アメリカ、イギリス、オーストラリア、インドは、もはやこの先中国と一緒に歩むことはないと、より一層明確に意思表示をしたと考えると、アメリカが米韓首脳会談を行うはずもないですね。EU はまだ話が通じる日和見と言っていい組織ですが、韓国は